皆さんこんこにちはウンタンです本日はですねうんたん1人での動画撮影となります今回はうんたがボーナスで何を買ったかを皆さんに説明しようと思います<笑>私のね会社は夏と冬にボーナスが1回ずつ出るんですよ年2回ボーナスが出るんですけど、まあ、基本的に私は今までボーナスは貯金に回してきたんですよもうほんとね貯金ばっかりしてたんですよね今回30歳にも私なっっちゃったんで まあ30歳だったらもうなんかいろいろね買おうかなと思いましてボーナスで今日 ん, ん, んだから<笑>ボーナスで今回買ったものを皆さんに紹介していこうと思いますボーナスの思い出といえば新入社員の時にボーナス入ってそこで初めてバッグを買いましたあちょっと持ってきますねよいしょすいません このね、コーチのリュックサックを買いました。だいたい8万円ぐらいだったと思います。これはね、初のボーナスで買った、なんか思い出の品となっております。新入社員の頃なんで、7年前ぐらいに買った、 ものなんでまあちょっとね使用感はあるんですけどまあ、すごい大切に使ってますこれはね結構思い出の品です、うん、思い出の品というとねまだちょっと話すことがあって時計をねそれも新入社員の初任給で買ったんですよ新入社員の初任給なんでもう今もずっとつけてますあそれもちょっと持ってきますねこのね ポシアナスの時計を8万から9万ぐらいだったかな電波時計のソーラー電池なんでもうほとんどねメンテナンス不要でずっと使えるやつなんですよ時計の時間も狂わないし基本的には電池が切れることはないっていうこれもずっと使ってます一度買ったら ずっと使うタイプです私は<笑>まあまあ何の自慢にはならないですけどといったねいろいろ思い出があるものを結構買ってきたんですけど今回もね30歳になってボーナス入りましたんで買ったものを皆さんに紹介していきますどれからいこうかなーじゃこれゃんこれはね伊勢丹の袋ですね最近ね伊勢丹のメンズ館に行ってきたんですよ一目惚れというかあこれいいなーと思って買ったものがこちらになります じゃあ早速開けていきますこういう風うに動画撮ろうと思ってて開けてないんですよ開けたいなーとずっと思ってたんですけど買い物して買ったらもうすぐに開けてもうなんか試したいと思うんですよズ分ン何でしょうねこれは芳香剤になりますメンズ館の1階か2階になんかポップアップとして出てきたお店で確かに、ね、タイの芳香剤らしいんですよですごいねあの店頭で書かせていただいたらすごい匂いで。 6種類ぐらいあったんですけどその中の2種類ぐらいすごくいい匂いがありましてその1つをね、購入しましたこのリビングの方はもっとなんかあの、でっかい芳香剤買ったんですよなんですけど、洗面所がうち何もなかったんですよなんで洗面所に置くものを1つ欲しいなとずっと思ってたんで購入しましたじゃ早速開けていきます正直こういう開ける時が一番ドキドキしませんぐ、まあ、ーちゃんいつもね開ける時結構ブワーって全部一気に開けちゃうんですけど 私は一応綺麗に開けようかなと心がけながら開けております。<笑>まあ、でも今回ずっと汚くなっちゃうかもしれない。うわ、びっくりした。おおびっくりした。ネタバレたネタバレ。これあもういい匂い。あ、もういい匂いがする。箱もすごいおしゃれでこれもね取っておこうかなと思います。じゃあ早速開けていきます。うわーすごーい！めっちゃ綺麗。皆さんこんな感じです。ま あ, あと、あの細かいインサート。 取ろうととは思思うんですすけど上にに刺す棒がないないっったら別に入っておりました結構ねこの瓶もおしゃれですごい気に入ったんですよこれがあの匂いが出るアロマのやつかなこういうね香り系ってやつは動画で説明しづらいんですけど匂いとしてはレモンとまあなんベルガモットみたいなちょっとね爽やか系の匂いなんですよ洗面所とかはすごい合うかなと思いまして購入しました まあ、この時はルーちゃんもね隣にいてルーちゃんと一緒に買ったんですけどル、まあ、ーちゃんもすごい気に入ってくれてこれはね二人で購入しました押しながらやるってことかあーいい匂いめちゃくちゃいい匂い、はあうん、内蓋も取ったらさらにいい匂いが出るわけですねと、うわ押す めっちゃいい匂いがする入れていきたいと思いますでこちらの棒を刺していきますわあ。でもなんで方向材に蓋があるんだろうじゃあ1つ目はこの方向材ですで続きましては大きい段ボールを皆さんに紹介していきたいと思いますバーミキュラーといえば鍋とかがね有名なイメージなんですけど今回はそれではないものを買ってます すごい、おしゃれっすねフライパンを買ったんですよ今回フライパンの蓋ですねこれこれフライパンの蓋も2種類選べて私とルーちゃんはこのガラスの方がいいよねって話でこちらにしましたじゃあお待ちかねのメインのフライパンを中に見せていきたいと思います箱ぴったりすぎて取り出すのが大変なやつっすねよしじゃあちょっと開けていきまーすうわー中はこんな感じになってまーすいやすごい フラインドパンあ、これはレシピですね。あすごい。いっぱいある。すごいですね。これもルーちゃんと一緒に作りたいなと思います。いやあすごい嬉しい。こういうのくれるの嬉しいですよね。本当に携帯からもこうやって見れるわけですね。で、これが終わったらおお買っちゃえ28センチのフライパンとなります。で、これも2種類あってここが。 木のフライパンと2種類ありました、まあちょっと見た目重視でルーちゃんとこっちの方がかっこいいよねっていうことでこちら購入しましたここがね厚くなるって言ってたんで、まあ、ここを持つのを注意すればいいかなと思いましたんでこちらの方購入しました、まあ、ちょっとあのインサートのためにちょっと角が歪んじゃったかもしれないですけどかっこいいっすよね結構ね軽いんですよこれ軽くて薄いんですごくね使いやすそうだなと思って買いました3つ目の購入品はこちらです ディオールの商品です私ちょっとディオール買ったことなくてディオールのね袋を見た時にもすごい感動しまして可愛くないですかこのなんかちょっとザラザラな感じとあとこのシックな青めちゃめちゃかっこいいなと思ってこれね袋としても使おうかなと思いますあとキーホルダーがついてきたんですよメンズがこの銀色、まあ、女性が金色だそうです、まあ、これ見れ見ばねメンズのもののもを買ったのか ウィメンズのものを買ったのかがわかるみたいですよバッグにつけたいなと思います<笑>じゃあちょっと早速開けていきたいと思いますすごいこれぐらいの大きさになりますはいこちらが先ほど見せた箱となりますちっちゃめなんで何かなと思う人もいるんですけど先に言いますとバッグですお開いた開いたドドーンおー やはり中もディオールさんのもので包まれてますね開けていきますしょこちらこちらかわいいめちゃめちゃかわいいですはいこちらが購入したディオールのバッグです運転たあのちっちゃいバッグ持ってなかったんですよ、はい、結構ね荷物多いタイプで結構いろいろ心配性であの折りたたみ傘とか 持ち歩くタイプだったんですけど、まあ、最近持ち歩かなくてもいいかなみたいな思って、まあ、クレジットカードとかでいいかなと思ってこういうちっちゃいバッグが欲しくていっぱいねサイト探して見つけ出して購入しましためちゃめちゃちっちゃくて可愛いんですよねサイトで見て一目惚れしてもう買おうと思って、まあ、ちょっとね値段の方が高かったんですけど30歳だしボーナスも入ったし。 購入ししましたこれ自体がもう財布みたいな役割をしてて前がね、札とかあとカードとか入 れ, れる場所となっておりますショルダーのベルトこれもちょっとつけていきますこんな感じですちょっと長さ調整してないのでカードとクレジットカードだけ持って街を歩こうかなと思いますいや可愛いなぁと思いましたね全部で23万ぐらいかかりました結構、ね、高額ですけど30歳だし全然いいかなと思います これをね大切にまた何十年も使っていこうと思います今回の購入品紹介は以上となりますはい以上ですババイバイ